皆様こんにちは法学部の青木ひ子です商学部の斎藤正孝ですオードリー・タン台湾 IT 大臣と中大生のプレミアムトークをご視聴くださりありがとうございます本日はコロナ禍の世界で素晴らしい成果を上げ時の人となった台湾の天才大臣オードリー・タンさんをお招きしました斎藤先生のゼミ生と 私のゼミ生の質問に答えていただきそれに基づきディスカッションをここフォレストゲートウェイのホールで行いますこのホールは350の座席が17色に分けられていて特定の色の椅子に座ればソーシャルディスタンスが取れるようになっておりますその他にダイバーシティを意識したものとも感じ取れますそれでは タ大臣のお考えを伺える貴重なまたとない機会となりますのでどうぞお楽しみください。Hello, I am Hiroko Aoki, Professor of Faculty of Law. Professor Saito, his students, my students, and I are honored to be able to meet you.We appreciate your kind participation to the QA at our homecoming day event despite your busy schedule. By reading your books, we realize that you are a programmer and a politician, but above anything else, you are a great philosopher of our age. Your philosophy consistently underlies in everything such as your countermeasures against the coronavirus, digital innovation, your love for Doraemon, and as a whole, your idea of liberty and sharing. Through your books, you make information transparent, share them, 法学部の菅野玲ですこれからオードリー・タン氏はどのような人物なのか彼女のプロフィールと業績を交えて紹介します。オーードリータン氏は1981年4月18日生まれで 職業はプログラマーと政治家です役職は台湾のデジタル担当大臣です十四歳の時全台湾の小中学生が集まる全国科学技術展で一位を取りましたしかし病気やいじめが原因で中学校を中退しその後高校進学はせずインターネットの道へと進みました十五歳十九歳の時に IT 企業を設立 当時開発が難航していた PARL6 というプログラミング言語の開発を進めたことで一躍有名になりましたその後トランスジェンダーであることを公表し現在の名前と改名しましたその後はアップル社のデジタル顧問などを担当しながら2014年にビジネスからの引退を宣言しました2年後デジタル担当大臣に就任100人のグローバル思想家に選出されるなど 現在も活躍を続けられています法学部の石井浩太です次にタンさん入閣の経緯についてお話ししますタンさんをスカウトしたのは2016年当時の行政委員長林前氏でした林さんは民間の才能を取り入れたいそして政治に確信を起こしたいという思いでタンさんを招待しました当時タンさんも民間と官庁のパイプ役になりたいと考えていたので このオファーを承諾しましたこの時の民間と官庁のパイプ役になりたいという思いはタンさんの政治信条に引き継がれていますタンさんの政治信条はナリカル・トランスパレンシー政治的透明性です実際にタン大臣は自身のインタビューにクリエイティブ・コモンライセンスを与え第三者が再配給できるようにしたり情報の共有を強調するなどしています商学部3年の小竹翔太です 新型コロナウイルスの蔓延において世界で最も貿易に成功したと称賛される台湾その立役者となったタン氏ですが彼女を世界的な有名人にしたマスクマップはどのような経緯で作られたのでしょうかまずマスクが品切りになることを予測した政府は1人1店舗につき1人3枚までの制限付きでマスクを購入できるようにしましたところが 一1人が複数店舗にまたがって大量にマスクを買ってしまうという問題が起きてしまったため、すぐにマスクは品切れとなってしまいましたそこで今度はマスクを台湾の各地に配って国民に平等にマスクを行き渡らせるという政策を取りましたが、日本でいう厚労省や財務省、法務省などの各省庁間の連携が取れずに、政策は難航してしまいました。 そこで政府がすべてのマスクを買い取り、実名制で販売することを決め、端子が行政機関や民間のエンジニアなどの先頭に立ち、わずか3日でマスクマップを開発、実施しました通常であれば政府がマスクマップを制作する場合、入札やコンペを実施した上で、一つの開発会社に発注することが一般的です。しかしかは マスクの在庫データをまとめたこのマスクマップをオープンソース化し1000人もの民間のエンジニアらと共同で完成させました商学部3年金沢芽衣ですマスクマップの他にも彼女はあらゆる活動に取り組んでいます今回は主な活動を3つ取り上げたいと思いますまずひまわり学生運動です これは1980年代以降の台湾における最大規模の学生・市民による抗議運動でした彼女は台湾のシビックハッカーコミュニティガブゼロの一員であり彼らと共にデモの状況をライブストリームするためにインターネット接続環境を提供しました続いて V 台湾についてですこれはオンラインで法案を提案することができるプラットフォームであり2014年に構築に携わりましたさらに デジタル担当政務委員に就任した2016年には Join という参加型のプラットフォームを開設しました国民が自ら考えた実施可能なアイデアを出すことにより政府と国民の境界線がなくなりオープンな関係を築くことができます続いて、総統ハイハッカソンですこれは台湾各地の課題の解決策を市民から募るコンテストで受賞者には提案したアイデアの実施実行が約束されます Good local time, everyone. This is Audrey Tang, Taiwan's digital minister. It is my great pleasure to be here virtually and say a few words. c h i u o u n i v e r s i t y is a great university with 135 years of history. Over the years, c h i u o u University has cultivated numerous talents in various fields, contributing to the society in the public, the private, and social sectors. So it is my great honor and pleasure to be here at a homecoming event. It is a pity that I cannot be here in person. But I believe that the barriers posed by physical distance can be overcome easily as long as we have the same faith to work toward a common goal. That is to say, to apply our knowledge into practice, to co create a better future for the human beings. Thank you. Live long and prosper. I am Nanami Hiwatashi. a junior of Faculty of Commerce. With the expansion of the Internet society, the problem of digital divide is getting worse. I heard that Taiwan is aiming to build a society in which no one is digitally left behind. How can we bridge the digital divide between those who are digitalized and undigitalized? In order to bridge the digital divide, we need to embrace broadband as a human right. Anywhere in Taiwan, people are guaranteed to have 10 megabits per second. Not just downloading, but also for video conference, for multi way communication. And if you do not have that for just around 15 euros per month, it's my fault personally. So, a commitment to broadband as a human right enables people who develop health services, educational services, and so on to assume that everybody has equal access. To the broadband services. It also allows people to make co presence, shared reality services where people are simultaneously in the same shared reality. Instead of like in asymmetrical radio or television, just a few people have the power to speak, and most of the people just have the、um, ability to listen. So, to bridge the digital divide, one needs also to carefully balance the input as well as the output bitrate. I am Kazutaga Nitta, a junior of Faculty of Commerce. It's great for us all to share ideas with everyone. From the viewpoint of protecting personal information, compared to Japan, Taiwan seems to have more advanced routes and regulations on information protection. How did Taiwan overcome the personal information protection barrier? In Taiwan, Personal data is protected by the Personal Data Protection Act. But it's not just about laws and regulation, it's also through practice. In 2003, when SARS first hit Taiwan, only the smaller island of Penghu, the Pescadores Island, was using IC card based health care. But in the Taiwan main island, everyone was still using slips of papers. And what a difference does it make during SARS that people can clearly see? So, right after that, the entire country settled on the IC card for national health care, so much so that not just citizens but residents have the equal access, and even people who are just born can also get access to a health service through this IC card. And so, by designing the mechanism of the IC card to ensure full accountability, people can view in their mobile phone the diagnostics, which doctors or pharmacists did they visit, and so on. So, it became a mutually accountable data coalition. And this kind of data coalition is what enabled better norms around health and personal data. I am Kakuji Hyo. A junior of the Faculty of Commerce. My question is about the information education. In Japan, we have a plan called the Giga Concept. Its goal is to provide one network environment and one PC for each student. But the government is taking too much time. How did Taiwan manage to promote e t h information education? And what do you think about the future of information education for Taiwan and Japan? In Taiwan, in education forums, most of the educators focus on competence, not just literacy. Media and digital literacy concerns consuming information, being recipients of information and data. But competence means that your own production is controlled by nothing but your imagination. So, each and every student, for example, can fact check the three presidential candidates during their forums and debates in real time. People can measure PM2.5 air qualities and contribute to climate science、um, as young as primary school. And everyone is, of course, Given the lifelong education curriculum, also a chance for people who are in their 70s or 80s to learn in their native language the way to make apps, make narratives, make movies,、um, and share it with the world. So, I firmly believe literacy, consuming information, is just the beginning, and competence is the future of digital education. I am Mayu Okubo, a junior of the Faculty of Law. As a student of History of Political Thought Seminar, by reading a philosophical t e x t we are trying to figure out what we can do to realize diversity in Japan as in your country. Please let us know which text or philosopher would give us a hint on realizing diversity. My work on open digital innovation. Is deeply influenced by Karatani Kojin san, whose Exchange Mode X talks about the open innovation that shares with strangers, shares with people that I don't know, and also asking nothing in return. This is most important in the digital realm because the digital goods like open access, open knowledge, open data, open source are in the commons. mean that there are public goods that actually gets more value as more people share it. So by rethinking our economic model and political participation based on this idea of exchange mode X, we can maximize not just diversity, but also inclusion, meaningful participation based on each other's common experience, not just political identities. 皆さんから4つの、えー、質問を、えー、投げかけて、えー、タン先生に、まあ、あの回答してもらいました、えー、ちょっと復習するとデジタルデバイドの、ね、話を先生に聞きましたそして個人情報保護の話そして、えー、情報教育の話そしてダイバーシティの、ね、話を先生からあー皆さんの投げかけた質問に対して回答いただきましたからそれについてですね皆さんとちょっと少し議論したいなというふうに思っています スマホとかパソコンとかその他の複雑な機械とか操作が必要ではない状況にすることが大切だというふうに思っています短期的な成果はでなくても長期的な目で投資をしていくことが必要だというふうに私は思いましたとそのブロードバンドを実現するにはとその台湾のマスクバックのように民間と協力し合いながら進めていく必要があるのではないかなと 都市部と地方の地方で多分デジタル格差っていうのが起きてしまうと思うんですけれども、うんうん、そうしたのをなくすために台湾のように地方から進めていいく必要があると思います、まあ、世界的に見たらまあ医療サービスだったらまあ保健医療っていう点でいうと WHO とか教育機関だとユネスコっていうまあ国際機構とかもあったりするので、まあ、ブロードバンドっていうものがまあ人権として広く まあ、守られるべきものなんだっていうのを、計画していくような、再機構っていうのを整備していく必要もあるのかなというふうに感じましたなるほど、なるほど。いきなり国という大きなところから始めるのではなくて、その島という小さいところから、何回ちょっとか繰り返して、成功を元もとに信頼を断ち取ったというところが、素晴らししいと感じました台湾では IC カード化で成功してると思うんですけど。 日本でもマイナンバーっていう制度があってそれを普及させるためにはやっぱり僕たち若い世代が率先してマイナンバーをもっと広めるような活動をしていくのが重要だと思いました政府が国民に提供する情報について一番よくお知らせするみた い, というような情報の透明性が必要不可欠なのだなと感じました情報のの透明性とと、ね、共有化が国民と政府のあの 強いい信頼関係をを生むとととなっっったたうこおししゃってましたけどいま、ね、だからそれがあの個人情報の保護とあの情報の共有化というあの難しい両立をあの実現させた一つのカギであったのかなデジタル教育というのは子どものうちはその覚えも早くてすぐそのプログラミングとかもできると思うんですが。大人 老人高齢者日本ではその超高齢化社会ということもあって、うん、高齢者にとってそのやっぱり難しいというイメージを持っていると思うんですよ、うん、その難しいというイメージを払拭する講座などを開いて丹、うん、大臣はリテラシー、ね、多分読み書き能力ってことを言っててでよりもコンピテンス その活用する能力の方が重要だって主張してましたよね、確かにね、とちょっと前に読売新聞の記事でその、市が町内会に関与して、町内会でお年寄り向けに、e、はい、スポーツをなんか教える、はい、そういうちょっと楽しいところから始めていって、はいはい、知識とか能力にさよさよ感覚的なものだと思っていて、例えばその今挙げられたような e スポーツだとか、そういう視覚的やと聴覚的に分かりやすいような教育。 映像だだっったたり、あ音楽だったりあダイバーシティの話と、空谷工人さんが主張していらっしゃる交換様式、X のお話がどうつながるのかっていうのが、少し難しいなと感じましたその交換様式、あのモデル、X に基づいて、あのえー、経済様式とかです、ね、政治参加について捉え直すとですね。あの ダイバーシティだけでなくインクルージョンもあの最大化できるということをあのタンさんはおっしゃってたんですけれどもちょっともちろんそのあの分かりにくいところが多々あると思いますがオードリー・タンさんの話だと交換様式 X っていうのが、まあ、見知らぬ人同士で、まあ、見返りを求めない交換をしていくっていうのが用紙、まあ、だったと思うんですが、まあ、この話を、まあ、見知らぬ人同士が交換をするっていう意味で言えば。 あの古典派経済学の父と呼ばれるアダム・スミスとていう人がシンパシーというかう共感に基づいて見知らぬ人がこう交換をするんだっていう、まあ、議論をしていたなというふうに今感じて交換様式モデル X について、えー、改めて説明してみると、えー、これはヘーゲルのこの哲学を批判的に継承しているものです、えー、ヘーゲルのこの哲学において、えー、自由意志の発展形態として 人最後の段階として人臨を持ってきて、そこでは家族、市民社会、国家という3段階を持ってきました、新谷工人さんは、えー、交換美容師、モデル X というの3つの段階をより超越して、えー、そこで解決できなかった矛盾をなんとか解決しようと。ダイバーシティとインクルージョンの関係は、まあ、切っても切り離せないという関係にあるのです。 多様性から重要的なな状態になることが、えー、とダイバーシティを変えたインクルージョンの考えが可能だと思いますデジタルの、ね、世界ではで、ね、あの非常に人間の関係はフラット で, です、ねあのえーまあ、ダイバーシティもインクルージョンもです、ね、実現可能な。 あのところろももちろんあるけけですけれどもです、ね、だけどただリアルな世界ではです、ね、それを実現していくというのは今後の私たちのもろ課題になっていくんではないかなとオードリー・ターン台湾 IT 大臣と中大生のプレミアムトークご視聴いただきましてありがとうございます、えー、ホームカミングデーの、えー、一つのプログラムとして楽しんでいただけましたでしょうか、えー、今回は 担大臣と学生とかですね、IT トピックとダイバーシティについて議論できるというですね、素晴らしい機会を得ることができました。担大臣には素晴らしいコメントとですね、また示唆を与えてくれたというふうに思います。えー、中央大学を代表しまして、担大臣とその関係者にですね、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 オードリー・タンさんの意見を交えて、デジタル社会や多様性について考える い, い体験ができて良かったです。今回の企画ではです、ね、私だけが学部2年生での参加ということで、まあ、初先輩方の議論についていけるかどうか、非常に不安だったんですけれども、いざ蓋を開けてみましたら、楽しく参加させていただきました、非常に有意義な時間を過ごすことができて、とても嬉しく思います、本当にありがとうございました。 で今回オドリー・タンさんとお、えー、話しできる機会をいただけて非常に光栄でした、えー、人, との関わ人と関わりを持つ時に、えー、やはり見返りを求めがちなんですけれども、えー、見返りを求めないで人々と協力してより多くの価値を生み出していくというオドリー・タンさんの考え方にすごく感銘を受けました普段僕が話せないような、まあ、オドリー・タンさんみたいな人と偉い人と話すことができて良かったと思います特に質問ももちゃんと回答しててらって まあ、非常に勉強になって、まあ、いい経験ができたと思ってます今後のまま学びにつながることがたくさんありましたとデジタル社会においてやはり私たち若者の活躍が鍵になってくると思いました、えー、とオードリー・端子の誰も取り残さない、えー、とインクルージョンの考え方がとても素晴らしいと思いました、まあ、僕はこれまでかなりこの先の社会のあり方っていうのはかなり悲観的に見てたんですけどそれをかなり肯定悲観していることも肯定してさらにその積極的に るい未来ですも良かったなと思いますダイバーシティだったりインクルージョンだったり、まあ、よく聞く言葉なんですけどあまり深く考えたことがなかったような言葉についていろいろ探査の視点だったり生徒たちの視点だったりいろんな点から知ることができて大変勉強になりました、えっと、僕は今3年生で、まあ、就職活動とかの合間を縫っていろいろ準備をしてきて結構大変だったんですけれども。 まあ今日お話を聞いて大変貴重なお話をいっぱい聞けたので良かったなと思いました。貴重な機会をいただきありがとうございました。またご縁があればお会いしたいです。えっ、ー、とタオさんからの答えの中であ の, あの一番気になったのはあの高官用式 X という概念です。えっ、ー、と今回の機会であの高官用式 X という概念を学び学ぶことができました。ありがとうございます。